なぜ W 杯でドイツ、スペインを破り世界を驚かせた森スジャパンの3月再出発のウインチームが決まらないのか第2次森スジャパンのウ人ンとなる3月の国際新善試合のマッチメイクが難航している。2日の技術委員会後にオンライン対応した日本サッカー協会 JFA。 のそり町安春技術委員長58は24日に国立競技場、28日にはヨドコウ桜スタジアムで対戦する相手に関して、競合国を探しているが、かなり宿泊しているのは否めません、と明かした。カタール W 坂でドイツ、スペイン両代表を撃破してベスト16へ進出。 世界を驚かせた日本代表が、なぜピッチ外で苦戦を強いられているのか。3月24日に国立、28日にヨドコ桜スタジアム、日本代表が再始動する会場は、すでに昨年末の段階で発表されている。その後に森安はじめ監督54も JFA との契約を延長した。しかし、肝心の対戦相手がなかなか決まらない。 最近になって、ウルグアイ、コロンビア両代表との対戦が合意に近づいていると、両国の著名なジャーナリストがツイッターを介して相次いで報じた。しかし、国際親善試合のマッチメイクを担当する技術委員会のソリマチ委員長は、報道するのは勝手ですが、我々はまだそこまで携わっていないというところです、と言及。さらに現状に対してこう説明した。 強豪国を候補にさらしている段階ですが、例えばヨーロッパが今回も難しいところを含めてかなり宿泊しているのはエナメマセません。森ス監督の初陣だった2018年9月のコスタリカ代表戦の実施が発表されたのは指揮官が正式にサインする前の同年7月中旬だった。こうした状況を受けて、端末技術委員長は2月に入っても決まらなかったら、 プレッシャーがかかるところです。と、苦笑したこともある。しかし、実際に何も決まらないまま2月を迎えてしまった。国際サッカー連盟は、は来る3月20日から28日までの9日間を、今年最初の国際 A マッチで期間に設定。各国サッカー協会に代表選手を拘束できる権利が生じ、期間中に最大に試合を組める。 しかし、各大陸を取り巻いている状況を見れば、国際親善試合のマッチメイクにおいて JFA の技術委員会が苦戦を強いられている理由が浮き彫りになってくる。まずは、端町技術委員長が一例として挙げたヨーロッパは、来夏にドイツで開催されるユーロ2024の予選が一斉にスタートする。フランス、オランダ。 ポルトガル、イタリアだけでなくカタール大会で日本が戦ったスペインやクロアチアと競合国の大半が2試合を戦う。例外は開催国で予選が免除されるドイツとなる。しかし、共にホームでペルー、ベルギー領代表と国際親善試合に臨むスケジュールがすでに決まっている。 ベルギーはヨーロッパの強豪国の中で唯一3月にユーロ2024予選を1試合しか戦わない国だった。ヨーロッパでは全てのナショナルチームが参加する UEFA ネーションズリーグが2018年9月に創設された。 すでに2大会を終え、さらに W 杯及びユーロの予選も行われてきた中で、他大陸との国際親善試合がほとんど組めない状況が続いている。森安ジャパンでもヨーロッパ勢との対戦は、2021年6月のセルビア代表だけとなっている。北中米カリブ海は昨年6月に開幕した、ネーションズリーグ2022から23の最終節が組まれている。 2026年の次回 W サカズキを共同開催するアメリカ、カナダ、メキシコだけでなく、カタール大会で日本が腐敗を舐めたコスタリカも含めてマッチメイクは不可能の状況だった。アフリカは来年1月から2月にかけて、コートジボワールで開催予定のビッグイベント、アフリカネーションズカップ予選が組まれている。 ただ、競合国ではカタール大会でベスト4に進出し、旋風を巻き起こしたモロッコ代表のスケジュールが現時点で空いている。こうした状況を踏まえれば、いかにカタール大会で世界へ与えた衝撃を介して国際的な評価を高めたと言っても、マッチメイクの交渉を始める前から日本の選択肢が大きく限られていたのがわかる。 大陸では南米とアジア、オセアニアとなり、そこへアフリカのモロッコが加わる。端末技術委員長は競合国という条件の中でも、さらに具体的な希望を挙げた。なるべく日本より FIFA ランキングが上で、できれば W 杯を経験している常連国というのが我々にとってもありがたいと考えています。 最新のキファランキングを見れば、20位の日本よりも上で、さらにヨーロッパや北中米カリブ海、アフリカ全以外の国はわずか5つに限定される。1位のブラジル、2位のアルゼンチン、11位のモロッコ、そして16位のウルグアイと17位のコロンビアだ。 ブラジルとは昨年6月にも国立競技場で対戦したが、マッチメイク料として日本円で3億円が生じたとされる。コロナ災いの2021年度決算で約17億5000万円の赤字を計上。 今年度予算も約192億円の収入に対して238億円の支出を設定している JFA としては2年続けてブラジルと日本国内でマッチメイクする選択肢はもともとなかったと言っていい。カタール大会を制し36年ぶり3度目の頂点に立ったアルゼンチンにも同じ状況が当てはまる。 代表引退を表明していたスーパースター、リオネル・メッシ、35、パリ・サンジェルマンが世界チャンピオンとして何試合かはプレイしていきたい、と前言を翻したケントの相乗効果で、マッチメイク量はおそらくブラジル級に跳ね上がっているはずだ。国際 A マッチに関しては、同一期間内に同じ大陸内で戦わなければならない。 この規定の下で極東に位置する日本に強豪国を招平する難しさにも常に直面してきた。例えば昨年のブラジルは来日する4日前の6月2日にソウルで韓国代表と対戦している。前出したウルグアイとコロンビアの両ジャーナリストは同じ図式で3月シリーズにおいて共にアウェイで日本及び韓国との国際親善試合に臨むとツイートしている。 日韓両国との連戦は国際 A マッチの規定をクリアするだけではない。共にカタール大会でベスト16に進出した両国の現在地を考えれば極東までの長い工程をチームの強化で総裁できる。ある意味で信憑性が高い情報と言ってもいいかもしれない。日本は昨年9月 JFA がヨーロッパオフィスオークドイツブッセルドルフで 共にカタール大会に出場するアメリカ、エクアドル両代表との国際親善試合に臨んだ。ヨーロッパ組がチームの大半を占める中で、今回も同じ形を採用すべきだという声も少なくない。自ら出向いていった方がマッチメイクもしやすくなるという考え方も働いている。 しかし JFA が陥っている財政難には入場料収入を含めた A 代表戦に関する収入がコロナ災いで激減した状況も大きく反映されている。収入が年代別代表の強化やサッカーの普及の原始になる図式を考えれば、 日本中を熱狂させ、老若男女に感動を与えたカタール大会を経た新たな船出となる3月シリーズを日本国内で開催するのは必然的な流れだった。W 杯月の熱量を未来へつなげていく意味で、試合会場も東西の大都市、東京の国立競技場と大阪の淀子宇ウ桜スタジアムを選定。 さらに前者の一戦は当初発表の3月23日からあえて後ろ倒しさせた。端待ち技術委員長は日本代表だけでなく相手チームもできるだけいいコンディションで高いパフォーマンスを発揮して戦ってほしいと理由を説明。さらにこう続けた。相手が決まり次第皆さんにも早くお伝えしたい。我々としても早く相手を決めて、 分析を含めた準備をしていく作業がどうしても必要になってくるので、トヨタスタジアムとパナソニックスタジアムスイタで2試合を予定している6月シリーズもヨーロッパを取り巻く状況は変わらない。メキシコなど北中米カリブ海の競合国もメーションズリーグで勝ち残れば、6月は準決勝、決勝のファイナルラウンドに臨む。 日本に限らず、世界中で国際親善試合のマッチメイクが困難を極めている状況で、まずは第二次森安ジャパンの偉人となる3月シリーズの交渉に全力を尽くす。分析藤江直人、スポーツライター。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。お願いいたします。